みなさんこんにちはアフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今年も恒例のクリスマスソングアレンジ特集ということで、今年はウィンターワンダーランドという曲をアレンジして皆様にお届けさせていただいております。そしてこの動画ではドラムの解説という感じでしょうか。まあ、正直ドラムに関しては説明いるのかなというところもあるんですけれども、まあ、よかったら参考程度に向き合ってくださいませ。それではとりあえず早速参りたいんですが、テンポが170というそこそこ速い 設定なので、初心者の方にはちょっと厳しいところがあるかもわかんないです一つの目安としてメトロドームを170に設定して右手で8分音符これが叩けることがまず第1ステップっていう感じですこの曲を叩けるようになるための第1ステップでその次第2ステップとしてはテンポ170に設定して16分音符でオルダネとかできる。 右利きの人は右から発信して、ワン、ツー、スリー、フォー、タカタカタカタカタカタカタカと。これが第2ステップという感じです。で、第3ステップとしては、えー、実際にドラムセットに座って、タム回しが16本でできると。ちょっとやってみますと、こんな感じでしょうか。スネア4つ、フロア4つ、フロア4つ、あ、スネア4つ、タム4つ、フロア4つ、シンバルとか。 こんな感じで、この3つのステップができれば、まあ、この曲は普通に叩けるかなという感じです、えー。うまくできない方はちょっと順番にいろいろとチェックをしていってみましょう。まず、第1ステップはその8音波が叩けないという方、えー、すごい力が入っている可能性が高いので、とりあえずリラックスすることを心がけてみてください。肩、肘、手首、指先に至るまでもう超力を抜く感じです。もうすんごいブラブラ。 うまくできない方を大げさに表現するとこんな感じになるんですよちょっと鏡とか見ながら自分のフォームと見比べてもらっていいですかちょっとこんな感じになってませんか右手がスティックをがっつり握ってしまって手首が硬くて肘も動かなくてなんかこう腕から腕からというか肩からなんかこうスティックを動かしているような感じこれだとやっぱりすごいこう疲れるわけですよひたすらたわしをこすってるみたいな感じで、えー、ずっとこうやってると疲れてきてしまうと そうじゃなくて、肩も肘も手首も指先もすごいフラフラーッとしてて、まあ仮に5分10分ぐらいこれを続けても別に大丈夫だよっていうくらいリラックスをしていただくということです、えー。そのリラックスぶりはなかなかね難しくて1日2日でできるようなことではないんですけれども、まあちょっとできるだけその軽く持つ、軽くスティックを持つ、軽くスティックを振る、で力を入れないと、ちょっと肩とかに違和感が感じてきたら、おっといけねえみたいな感じで自分をチェックしながらやってみていただけると嬉しいなという感じです。 で、第2ステップのオルタネイトで叩くことに関しては、えっ、ー、と右手ができるようになてってきても、やっぱり左手ができないというパターンも多いの で,、うん、でやったー。第1ステップ右手クリアだぜと思っても左手が合わさると、ああ、パパパパパパパパってなるパター ン, <笑>ターン<笑>すごく多いかと思います。これをまたさっきと一緒で、左手に関しても右手と一緒でもうできる限りその力を抜くわけですよね。 もうその肩ががっつり決まってたりとか肘ががっつり決まってたりとかするとやっぱり途中で疲れてきてしまったりとかこの交互にやってるつもりがだんだん「うう う, う, う, う, う, う, う, う, う」みたいな感じになってきてしまうのでできるだけ力を抜いてオルガーメドでできるように練習をするという感じです。ここまではパッド使ってもいいですし練習パッドを使ってもいいですし普通にその雑誌とかでも大丈夫です布団とか枕とかでも別に構いませんしどこでたいても大丈夫です。 で、第3ステップのタム回しについてなんですが、えー、当たり前ですけれども右手も左手もリラックスした状態で行っていきますでそのタムをこうね回すタム回しなんですけれどもまあタム回しタムを回すんですけれどもとりあえず一つのセッティングのコツとしてそのタムを自分の方に向けるっていうことがすごく大事です変な話、そのタムのセッティングが なんかこう上を向いてしまっている人とか例えばこんな感じとかこれはちょっと極端ですけれどもね面がどっちかというとこっち向いてるんでこの状態からこう叩こうと思うとすごいやりにくいじゃないですかスネアからタムに手を動かした時スティックを動かした時に自然に画面が自分に向いてるというところをまずセッティングしてみてくださいこのセッティングがダメだとタム回しでいくらやっても全然うまくいかないのでスネアからそのまま両手を同時に 動かしててもダメが自分ののに向いている。でそのまま体をグッと回して動かしてもフロアが自分の方に向いている、えー、このセッティングをまず心がけてみてくださいませで、実際にタンを回していくわけなんですが、えー、といきなり170やるとつらいと思うんで、まあ、テンポをグッと落として120とかやってみるといいかなと思いますどのくらいだろう んなんとなくできるようになってきたらどんどんテンポ上げて<音楽>。みたいな感じで最初はゆっくりからどんどん徐々に速く徐々に速くという感じです。でタム回す時もやっぱりそのスネアからフロア に, に,、ね、に行く時にうわってこう気合い入れたりとかタムに行く時にうわって気合い入れて。 体が怖がってしまう人ない人間結構いらっしゃると思うんですけれども多分回す時でもすごいこうふんわりと軽くパッパッパッパ ッ, パッそのままそのままこうなんか自然の流れでいくような感じですかそのままふわりとふざけてるわけじゃなくて本当にそんなイメージです そんな感じで3つのステップをちょっと克服をしてみていただければという感じです。で、実際にちょ っ, くらだちょ っ, こっとだけ映像、えー、の方も説明をさせていただきますとあの、イントロから A セクションに入るところとか、あの8分音符をウルタリントで叩くんですけれども、結構こういうところってリズムがブレやすいんですごい神経を使った方がいいと思います。まあ、かく位で僕もちょっとブレ気味なんですけれども。 あのー、こういうところです。ワン、ツー、シー、フォー。この、ツンタカタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ タ, タ, タ, タっていうところ。極端に悪くやると。 感じです、すごい前のめりになっておいおいおいおいっていう演奏になってしまいがちたと思うんですよしっかりとメトロドームと合わせてスンタのタッタッタッタッタッタッと気持ちいい8文句が届けるように練習してみてくださいませでドラムソロに関してなんですけれどもっと僕は一応この不便のとおりにやっておりますが、まあ、もちろんこれじゃなくても別に大丈夫です皆さんでその好きなように頼みを回してんかいろいろソロを作ってみていただければという感じでしょうかただ一つまた皆さんにそのアドバイスをできることがあるとしたらば、 えー、とスネアの連打とかフロアの連打とかってやっぱりその分かりやすいのですごいかっこよく見えやすいという感じでしょうか、まあ、皆さんがこの曲をどこで使うのか分かんないんですけれども、まあ、おそらくは学校ののラライイブブとととかかかサークルのライブとかになるかと思いますで。そういうライブを見てる人たちってその楽器やってない人が多いと思うんですよ。 まあ、全員ドラマーっていう場合もあるかもしれないんですけどもやっぱりそのギターもやってないし歌もやってないしドラムもやってないしっていう感じで楽器を全くやってないリスナーが多いかとオーディエンスが多いかと思うんですでそういう楽器未経験のオーディエンスの方にとってこのバスドラム・ダブルガと か, そのなんかルーディベンツガーっていうのはやっぱりもちろん通じないのってやっぱりこういっぱい音が鳴ってるこのインパクト感っていうんですかねそういったものの方がやっぱりうわすげえっていうふうに思ってもらいやすいかなと。 思います。なので、できる限りそのフレーズはシンプルにまとめた方がいいかなという感じでしょうか。なんか普通にこう<笑>ルーティンベンツとかやってもいいんですけれども。ワンツー、スリー、フォー。とかやっても、すごいわかりづらいじゃないですか。その凄さみたいなのは。それよりもすごいバカバカバカとゥう、うわ、こう、うわ、バーンみたいな感じでやってた方が。 うわーあいつすげえみたいな感じになってもらえるかと思うのでもしそういうところのライブでそういうライブで演奏する機会があるという方はですねちょっとこうシンプルなドラムソールにまとめていただけると何かといいかなと思いますやっぱりイメージとしてはそのベンチャーズ的なサムシングですよねワンツースリーフォー シンプルなフレードコドコドコドコドドみたい な, なんかこういうドラムロールとかが参考になるんじゃないのかなと思いますとりあえずまあそんな感じでしょうかと普通に基本ビートができれば大体できると思うので頑張、えー、ってチャレンジをしてみてくださいでうまくできない方はさっき言ったその3つのステップをチャレンジするとでライブとかもし控えている方は自分なりにドラムソロを考えてみても面白いかもしれないということそしてオーディエンスの方にはやっぱり ルーディメンツガーとかダブルガーとかって伝わらないんで、まあ、できる限りシンプルなフレーズってまとめた方がかっこよく聞こえるかなと思いますのでそういうところを気をつけて練習してみてくださいませそれではまた違う動画でお会いいたしましょうさようなら